では自爆例ゆえこの土地から離れられずなら前の住人なども調べないといけないな穏便にまとめていただけないでしょうか人間の基準で考えてはいけませんではというわけでフロ郎先輩打ち合わせ通りあれと戦ってください